皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月16日、そろそろ新限界諸侯の持ち寄りパーティーに参加したいのですが、ノラのメジャー構成がよくわかりません。サポさんで行くならこの構成で十分倒せるのですが、ノラの緑玉募集を見ている限り、この構成が作れません。魔剣士2人というのは問題なく入れられるのですが、デスマスターと天地雷鳴士がいません。 代わりにいるのが僧侶、旅芸人、レンジャー、魔法戦士などです。この中だと僧侶は必須になるはずです。あと1枠は旅芸人、レンジャー、魔法戦士のどれかですが、なんだかどれでも大丈夫そうな気がしてきました。自分が旅芸人になって僧侶と魔剣士2人を誘うというのが一番お気楽な構成ということになるんですかね。とりあえずそれで行ってみますか。